いるんだけど何だろろううう様いる熱<笑><笑>待って湯、うんいい<笑>うん、<笑><笑>でもといいいいちそうよえ見て見て見て。見て見て 初めての人はここちらからか、はい、あいただきまーす。<笑> うねうねうね、すご い, あー気持ち い, い<笑>こうやったー、新<笑>鮮<笑><笑><笑><笑>していって、固まっていったこの色を、胸にしてい固ます。<笑> 一番初心 者, 用初心 者, 用初心者用でもなんか慣れてきたから暑いの、うんうん、いいで頑張ってて入ったら行くように、ん、<笑><笑>いい中クラスく行くか。 中クラスにします。次、中くなっぬるくないよ。 ぬ暑い朝起きし時は暑いのに入って、パと目を覚まし、夜寝てしまえばぬるいのに入って、はい、ゆっくり寝られるように。いいれいいいです起きらら入るぐらいの めちゃめちゃ有名な総統です。そうかなの。総統じゃ、そこも超汚かったの。の島根に来たなって、ええ。なかなかね、ここまではね、こ、う、こ、ん、までね、結構距離あったから。自転車運転。そう運転した。 頑張りまし た, ました今日のネットチャレンジはここまでです、うん、ありがとうございました